初日に 91.6 万枚を売り上げ、オり込んでリーアルバムランキングで一位を獲得。だが、様々な余波を巻き起こしている。金プリは5月22日で平野市を、岸優太、神宮寺優太が脱退。平野と神宮寺は同日、岸は今週、ジャニーズ事務所からも退所し、今後は長瀬角と高橋山の二人体制となる。 5人で最後のアルバムとなる話題作だけに一部では転売も横行しているようだ。初回限定版 A、B、通常版は一般発売だが、ファンクラブ、FC、限定で発売されたディアーチやラ版がプレミア化している。これはオンラインストアで3月6日から4月4日の期間限定で1人6点まで予約できた。 定価は4950円税込み。だが、メルカリでは約4倍の2万円でも購入されている。この事態に SNS では様々な意見が書き込まれた。ティアラ版予約し忘れた私が悪いけどメルカリでたくさん高額転売されてるの見てとてつもなく悲しくなった。ミスター5のティアラ版メルカリとかで高額転売されてるけど、 きっとこういうことやってる人たちがリブのチケットも転売してるんだろうな。シシウン、サティアラ版を高額転売してる人はリチギに FC の料金払ってんの ?WW なんかちょっと可愛くない ?WW。転売とは別に金プリの FC 会員向けに公開されている動画の配信期間が物議をかしています。これまで5人によるメッセージ動画が 複数公開されてきましたが、それが4月に入って2023年5月22日月23時59分までになったのです。多くのファンは SNS で3人のことを完全に消すんだね。FC 動画削除って完全に抹消や、んなどと嘆いています。また、平野さんと岸さんについては1月22日放送の ニノさん、日本テレビ系の総集編に出演しましたが、その部分が有料動画配信サービス、フ u ル u では丸ごとカットされたことも話題となりました。芸能ライター。動画については契約上の問題もあるだろうが、大人気グループだけに、ファンは些細な出来事にも戸惑いが隠せないのだ。